はい、皆さん、こんにちは。筑波大学のアランです。これは、えっと、プログラミングチャレンジの第8週の、えっと、3つ目のビデオです。まあ、ここは、えっと、なんか、カタランスのセクエンスについて少し話して、えっと、今週の課題を説明したいと思います。じゃあ、っと、カタランス。前は、えっと、フィボナッチのセクエンスと、えっと、バイノミアルのセクエンスについて話しました。 カタランのシークエンスが意外と、あの、いくつかのところに出てきます。ですね。あの、プログラミングコンテストでもなんか結構出てくるシークエンスなので、少し勉強した方がいいと思います。えっと、まあ、あと、バイノーメル数に同じように、まずカタラン数の、えっと、で、まあ、どの、一つの例を見てから、えっと、その、 レクレンスフォームを見てみましょう。じゃ、この問題を見てください。えっと、パレンティズスの、えっと、N ペアで、いくつかの、えっと、エクスプレッションを作ることができますかですね。例えば、えっと、N0 ペア、なんか、パレンティズスなしで、シクエンスが一つしかない。ですね。パレンティズがなし。で、一つのパレンティズス、一つの加工。 だと、えっと、エクスプレッションも一つしかないですね。過去、秋あと。過去を開いて閉めて一つだけです。で、過去は二つになると、まあ、ちょっと選択が増えます。ですね。あの、過去、開け閉め、開け閉め。あとは、開け開けと閉め閉め。ですね。二つの選択が出てきます。で、三つの過去だと、あと、選択がもっと増やすですね。えっと、開け開けと、 しめしめしめ。あけしめとあけあけしめしめですね。で、これは1、2、で、2、1とかで、あと2つがなくとかで3つで、全部でえっと5つの選択となるんですね。で、えっと、n が14が、n が4がえっと14の選択があります。n が5だと42の選択です。で、えっと、フィボナッチ数と比べて、カタラン数が 結構早く大きくなります。ですね。じゃあ、まずちょっと、なんか、あの、まあ、このカタロンスを知ってる人は、そうなんですけど、カタロンスを知らない人が、これを見て、リクヘントフォームを考えてみてください。あの、この、これはなんかちょっとアイディアになります。はい、いいですかえっと、ちょっとここで、 考えましょう。あと、レクレントフォームが、あの、n が、n と n-1、レクレントフォームを考える、なんか知らないセクエンスを、レクレントフォームを考えているときに、n と n-1、それとも n と n-1 の関係を見ないといけないんですね。で、n と -1 を考えると、この場合だと、えっと、まあ、何かのエクスプレッションで、 過去をつけるんですね。n が新しい過去をもう一つ追加して、n-1 が、えっと、その新しい過去でどこでつけるのかって考えるんですね。これを考えると、例えば1つのアイディアが、n-1 がこの新しい過去が、えっと、2つに分けて、 A と B に分けて、その新しい過去が A の周りにする。で、A と B って誰ですかですね。N、この N-1 を A と B に分けます。A がその新しい過去の中。B がその新しい過去の外。ですね。で、こうすると、あと、 A と B が、えー、っと、なんか、A が何もないで B が N-1 にすると、こうな感じですね。なんかすべての、えー、っと、カタランの N-1。で、もうちょっと変わると、A が一つの格好を入れると、ここに一つの格好が入って、ここが C の N-2 ですね。で、この格好の中で二つの格好を入れるとですね、二つの格好を入れると、 えっと、こんな感じですね。またはと、えっと、cn-3。あるいは、こんな感じですね。なんか二つの過去は二種類があるから。で、ここも cn-3。で、これを見ると、これはなんか c1 ですね。で、この二つが c2 ですね。で、これから、あの、つまり、中の過去を増やすのこのとこの過去の中の過去の数を増やすと、 過去の外の過去の数が減らす。ですので、えっと、カタレン数の、えっと、リクエレスがこんな感じになりま す, ですね。えっと、C0×Cn-1。プラス C1×Cn-2。プラス C2×Cn-3。-3 とか、ですね。 で、これを考えると、えっ、ー、と、その多ン数の、えっ、ー、と、ターン数のリクエンスフォームが分かるんですね。えっ、ー、と、CK がエクスプレッションで、K パレッティスで、CK が CA plus CB。で、こんな感じです。CN plus 1が0から N まで CI×CN minus Y ですね。 で、あと、もちろん、あと、この、これは、えっと、CI と CN をマイナス I か計算しないといけないですので、これは何回、あと、CI と CN マイナス I をミモに入れて、えっと、そのミモから、この足しとこ算を計算することができます。でも、これでも、なんか、N、なんか、ミモイゼーションがあっても、これは O of N になってしまうことですね。 そうすると、あと、まあ、クローズフォームも、クローズフカタルン数のクローズドフォームが1の n プラス1にかけるバイノーミアルの 2n までですね。そでカタルン数のクローズドフォームを計算するには、まあ、バイノーミアルのクローズドフォームがシュートに。で、カタルン数はどんなときで出るかですね。まあ 有名なのは、ポリゴンがあって、そのポリゴンのトリアングレーション。トリアングンに何かというと、例えば、えっと、このポリゴン。これは、あの、5面のポリゴンですね。5面のポリゴンが、えっと、ヒール、なんか、トリなんか、三角にかける。これは三角、これも三角、これも三角。この三 角, の三角を作ると、いくつかの方があります。ですね。 これもありますし、えっ、ー、と、あこれ結構汚かないかな、ね。あととなんと、ね、こんな感じもあるし、あとは、えっ、ー、と、こんな感じも。 あとは、こんな感じなんですね。3つぐらい。えー、とですね。だから、なんか、これは、このポリングが5名なので、このポリングのトリアングレーションの方法が n-2、つまり、カタロン3ですね。で、カタロン3が、えっ、ー、と、まあ、ここで前で見てると思うんですが、えっ、ー、と、カタロン3が5位つですね。 あとはあと、まあ、バイナリーーの、えっと、作り方とかですね。あと、あのグリードのパスが真ん中を取らないグリードのパスの数もカタワン数となります。カタワン数を数えるのは、なんかその再帰還数が 2か2のシステムをいくつかでやあるので、まあ、知ってると便利なシークエンスです。では、えーと、今週の授業がここまでです。じゃあ、今週がまあ数学問題のプログラミングチャレンジに出る数学、えー、とテーマの一部を説明しました。まずはなんか、あと大きな整数の扱いと、えー、とログ演算。えーと についてを少しと説明しました。あとは、数論の中で素数のテストと、えっ、ー、と、プライムナンバーシーブのオグリスムを説明しました。で、えっ、ー、と、因数分解のについてのなんかディバイデンコンコンのオグリスムを紹介しました。最後に、えっ、ー、と、整形組み合わせのとダイアンファンタイネクエーションについての関係を説明しました。あと、なんかその、 えっと、組み合わせ論における、まあ、えっと、シークエンスについての考え方と代表的なシークエンスのいくつかを紹介しました。では、あの、今週の課題を紹介しましょう。今週の課題はこの8課題ですね。多分、先週、なんかグラフと比べて、ちょっと、 そんなにプログラミングが大変ではないかないですので、まあ、みんな今週はちょっと休憩できるといいといす。じゃあ、まず Ocean Deep Make It Solo。これは、あの、この授業の中で説明したからですね。あの、バイナリーの100桁の数字があって、そのバイナリーの100桁、つまり普通の数字の30桁の数字を131072に割れるかどうかをテストするんですね。 例えば、0の場合が、0割り131071が、0モジュール、これが0ですね。で、えっと、101010、これは85ですね。85が131071の割り、えっと、割ることができないので、ダメにってことですね。これは2つの解け方がある。Java のビッグナムクラスで解けるか、それともどの言語でも、 えっと、モジュードル円算で円算で、えっと、計算することもできます。まあそれは自分でやりやすい方を考えて実装してみてください。あとは、あの、sum of consecutive primes。つまり、えっと、その順番の、えっと、素数で、えっとですまあ、簡単に言うと、この問題がある n、n が、えっと、その、 1万以下ですね。n1 万以下で、えっと、n が隣りずつの、えっと、プライムの足し算でどういうふうに、えっと、表せるかどうかですね。どんなことかというと、ん、えっと、こんな感じです。例えば、えっ<咳>と、12を考えましょう。12までの素数を見ると、2と3と、 5と7と11ですね。で、20と3と5と7のと11を見ると、えっと、5と7は12ですね。2プラス3が5、5プラス5が12だけどね。7プラス11。だから1つの方法しかないんですね。5プラス7が11。 ですね、じゃあ、えっと、17を見てみましょう。17, が、えっと、17までの図を見ると、まあ、11と13と17ですね。で、2プラス3プラス5プラス7が17ですね。これは10プラス7。17が2プラス3プラス5プラス7です。 で、えー、っと、7プラス11がダメですし、11プラス13がダメですし、でも17もですね、17もイコール17。だからこの場合だと答えが2つです。ですね。まあ、これは、あの、けなんかこの足し算のと検索は難しくないと思うんですね。あの、隣同士の数字に限ってますので、 少し考えると、まあ、みんななんかすぐ簡単なループでこれを探せると思う。ただし、とこれは繰り返さないといけないなので、あの何回もインプットがあるのであとその数あと、素数のテーブルが必要。なので、まあ、これはシーブを使って素数のテーブルを作って、でその素数のテーブルから n に出せる数字をあの探さないといけないんですね。 あとはこの Divisibility of Factors。まあ、この授業の中で Fact Vision という例の問題があったので、その Divisibility of Factor があの問題と似ています。ですね。N と D であれば、の D の解状の因数が D に割れるいくつがあるのか。ですね。あのまあ 問題の例だと、D が会場を割れるかどうかだけを見てるけど、今回が会場のすべての因数が D に割れるかどうかをテストすることで す, ですので、もう少し時間がかかる、時間って計算時間がかかる問題ですので、そのループをうまく考える必要があります。ですね。 で、次は、あの、えっと、4つの素数の足し算ってう。ユーソメーションの4プ i m e s これは N がインプットに来て、で、N に対して、そう、えっと、N に足せる4つの前の問題と違ってですね。前の問題が、っと、数がいくつでもいいけど、条件が隣年の素数です。ここが、えっと、数が4つに決まって、で、えっと、なんか、 どの素数でもです例えば、えっ、ー と, えー、と、12ですよね。12は3プラス3プラス3プラス3。これは簡単ですよね。で、他の n でも、なんかそのを、4つの素数で出すことが必要です。まあ、ここもシーブも計算必要があると思うし、でも、あとはその4つはどういうふうに。 バックトラッキングするか、再帰にするかですね。それを考えてみてください。これはまあ探索問題、なんか素数の中の探索問題です。だから探索問題の知識でこの問題を解けてみればできると。えっ、ー、と、まあ、動的プログラミングか、それともバックトラッキングとプリグングとかですね。まあ、これは多分その素数系の問題の中にあと一番難しいなので、まず、 この2つをサモコンセクティブプライムストールディヴィゼルビットアファクトズを解けてから、これを解けてみてください。じゃあ次は、と組み合わせる問題がいつ、えっと、かが、ね。これは How many trees?How many trees が、あの、こ感じバイナリティがあって、例えば2つ、1つのノードが、1 つ, の1つの頂点だとバイナリティを1つ作らないといけない。 二つの頂点だとバイナリティが二つ。これ し, しかつく、あの、これと、あとこれとこれを作れますね。あの、A と B と、A と B を作れます。三つだと、ABC だ と, と, ABC と、あと ABC と、あと ABC と、なんか ABC と ACB とかですね。 あと、なんか、あ、C、CBA と、あと、えっ、ー、と、まあ、ABC と ABC ですね。まあ、これつやですね。これは、まあ、どのシクエンスなのかをちゃんと理解して、これいくつかの記を作って、どのシクエンスかに対して、そのシクエンスを計算することです。 ですね、あとはトライアングルカウンティング。トライアングルカウンティングはインプット N で、その N の中でいくつかの三角を作れますか例えば N が5の中で、1、2、3、4、5、まあみんな多分覚えてると思うんですけど、三角の3つのサイドが A と B と C が三角の面と考えると、A プラス B が C より大きい、B プラス C が A より大きい。 C プラス A が B より大きいですね。ですので、N が5ですと、1、2、3、4、5で考えると、どの三角が作れる ?2 と3と4ですね。あと2と3と5。あと3と4と5。この3つしか作れない。ですね。で、これも前と同じように、じゃあ N が6に前の場合になると。N が7の場合になる と, と。かですね。そのシークエンスの、えっと、レクエレントフォームを考えないといけない。 ですね、これは全探索でももちろんできますがこの問題だとこれは TLE ですのでこれはなんか N に対して全探索するではなく N に対してそのスクエンス、トライアングル N がどれぐらいなのかを計算する必要があるです、ね。これはなんか多分この問題が前の問題もそうなんですけどこの問題がプログラミングで解くんじゃなくてまず紙で解いて紙でなんかそのリクレントフォームを再起フォームを なんかわかれば、プログラミングが難しくないので、ぜひやってみてください。あとは多分、なんかその組み合わせ論の、えっと、一番難しい問題 の, の中で、Self Describing Sequence。Self Describing Sequence が FN で、FN がそのセクエンスの中で N が何回出てくる。これが何の意味かというと、まあ、FN の小さい値を見てみましょう。 n の場合だと fn が1つまり fn の中に1は1回しか出ない2の場合だと fn が2 2が2回を出るんですね2と2 3が f3 が2だから3も2回出る3と3 f4 が3 4が3回出る4と4と4 f5 も3この3がここちから来たんだけど5がこの fn の中に3回が出る5と5と5 F6 が4。だから、ここは4、4。やっと、すいません。6、6、6、6、4回ですね。7も4。この後は7、4回。で、それはそのシークエンスを続いていく。では、ここがね、あの、N に対して FN を計算してください。ですね。それは、まあ、その、リクエンスとリクエンスの計算方法を考えないといけない。まあ、あの、プ ロ, プロ、あと問題のアイディアが、 トライアングルカウンティングととれ同じなんですけど、トライアングルカウンティングは結構、これは少しだけでやるとすぐセクエンスが見えてくるんだけど、これがセクエンスは見えてきたんですね。なんか自分で全部書くとけど、1から n までを書 く, 書くと tle になるので、もう少し早いの計算方法を考えないといけないんですね。はい。最後は、まあ、これはセクエンスじゃなくて、 えっ、ー、と、最大顧約数に関する問題です。マーブルス。これは N のマーブルス。N のあとなんかボールがあって、そのボールが箱に入れないといけない。すべてを、その N のボール、すべて箱に入れる。あま、あとボールのあまりもあった温めし、箱のあまりもあっためる。ぴったりに入らないといけないんですね。で、ボックス1が N1 のえっとマーブルを入れる。で、ボックス1の値段が C1。 で、ボックス2が N2 のマーブル。で、ボックス2の値段が C2 です、ね、だから、えっと、ボックス1とボックス2の数を選んで、でも、その数の中にできるだけコストが、えっと、低いコストですね。まあ、この問題が、えっと、この授業の中で、そのカンディ、ね、チドルの問題と同じですね。でも、カンディの問題が、えっと、ただ、あの、 お金を使うのキャンディーを計算するだけなので、えー、とお金をぴったり使うだけなのでコストが下がることがない。これはあのボールをぴったりする箱を選んで、でも選択法が複数があった場合だとコストが低いを選択しないといけない。まあ、選択が1つしかないだとまあそれ1つしかないですね。でも選択法複数があるとコストがミニマスしないといけない。 そのミニマルコストミニマルする方法を考えてください。これはまあ多分あのこのセルフディスカイ e ングシークエンスと比べて難しくない問題なのでテーマごとに順番したのでとセ s フシークエンスの前にマーブルーズなんかそのチョコレートとバニラキャンディがよく理解できた人があのこの問題が割と難しくないのでぜひやってみてください。 では、えっ、ー、と、これで今週の問題が終わりました。皆さん、えっ、ー、と、頑張ってください。では、来週が期間について話しましょう。では、えっ、ー、と、以上です。